はい。それでは3時少し、えー、過ぎました。えー、っと、マウティックアップデート最新情報のセッションスタートいたします。まず最初に、えー、っと、ルースさんの、あの、き、今日の、えー、っと、マウティックアップデートをお送りする前になんですけれども、<音楽>アクイアジャパンの丸山さん、せっかく、えーえーおおお、お越しいただいてますので、せっかくなので、ま、アクイアジャパンの、えー、さんの最新情報を 紹介してアップデートの方に行きたいと思いますそれでは丸山さんどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、私の方からはですね約5分ほどですねお時間を最初にいただきまして、えー、ルースさんのビデオの前にですねまあ、アイスブレイク的な形で、えー、ちょっと情報をお届けしたいなと思っておりますあのまあ、日本地域いわゆる、えー、アクイアジャパンの中でのですね キャンンペーンスタジオだったり、マウティック関連の、えー、アップデート情報っていうのを、えー、お届けします。まずですね、あのー、皆様、このマウティックカンファレンスをご覧の方は、マウティック自体はオープンソースのマーケティング・オートメーションツールということはご存知かと思うんですが、えー、キャンペーンスタジオというのは何なのかというお話をまず。えー 解説をしてからでですすね話し進めたいと思うんですけれどもアクイアではですね2019年に、えーま、マウティックのオープンソースを、えー、のメインコントリビューターですねとして、えー、活動をしていたマウティックインク社を買収をしましてそこからですね、えー、キャンペーンスタジオという名前に変えてアクイアが、えーま、裏側は、ま、マウティックのサーズ版ですねっていうのが あの、キャンペーンスタジオとして、MA ツールを販売開始したという経緯がございます。えー、ということでですね、あの、まあ、簡単にですね、えー、マウティックを s a ズ s として、アクリアがホスティングしている製品というのが、ま、キャンペーンスタジオなんだなというふうに、まずですね、あの、覚えていただければと思います。えー、 直近のアップデートの前にですね、その買収してから2020年までどんなアップデートがあったのかというのを簡単にお伝えしますと、えー、まず買収した、えー、買収したのがですね、確か2019年の5月でした。えー、そのですね、半年後ですね、にはキャンペーンスタジオの東京リージョンに、えー、ホスティングができるようになった。 というのを、えー、発表しました、えー。ということでですね、あの、まあ、キャン、えっ、ー、と、キャン、えっ、ー、と、マウティックが、えー、アクイアに買収された当時もですね、アクイアジャパン自体はもうすでに、えー、日本法人として存在しておりましたので、えーまあ、マウティックが買収されてすぐにですね、あの日本での販売開始に、まあ、取り掛 か, かり、えー、少しずつですね、お客様があの増えていったと。 いうところで、まあ、日本で の, です、ねあのえーまあ、販売をです、ね、どんどんやっていきたいというような意気込みがまあここで感じられたというところです。そして、その翌年2020年の11月に、えー、MA ツールの認定資格、アクイア認定キャンペーンスタジオマーケティングプロというです、ねえー、認定資格がまず本国でリリースされた後、えー それに追従するように日本語の試験を提供開始いたしました、えー。記念すべきですね、最初のマウティックカンファレンスが2020年に行われたんですけれども、それに合わせてですね、こちらをリリースし、このもうあれですね、2年前のマウティックカンファレンスのセッションでですね、この の MA ツールの認定資格についいててお話をさせたただきました、えー、そこからですね、えー、2021年、えー、何があったのかといいますと、まずですね、あのジェネロ株式会社が、えー、米アクイア発表の、えー、2020年パートナーアワーズにて、マーケティングクラウドチャンピオンを受賞されましたというのが、まず1つ目のニュースになります。 えー、こちらはですね、まずジェネロ株式会社さん、今日もご登壇いただく秋山さんが所属する会社になりますけれども、これ何がすごいのかというとですね、グローバルで、メインがえボストン、ヘッドコーターがありまして、ヨーロッパだったり、アジア、そして日本にアクイアというのは拠点を持っておりますが、そのグローバルの中で、マーケティングクラウドチャンピオンというのはですね、1社しか、 えー、受賞できないんですけれども、そこにです、ねえー、日本の、えー、パートナー様が受賞されたということで、えー、これ非常にです、ね、あの日本での、えー、キャンペーンスタジオの販売、そしてサポートのところに非常に尽力していただいているということが証明されたということになります。えー、そしてお次、2、えー、つ目のアップデートは。 ウェブ解析士協会と先ほどのジェネロさんと協業して、MA ツール基礎講座というのを開設いたしました。こちらはですね、あのまあ、どのような講座なのかといいますと、まあ、そもそも MA ツールという言葉はですね、このコロナ禍で非常に認知されたワードなのかもしれないんですが、実際にですね、まだ触ったことがない。 これから取り組もうとしているという方は非常に多いですよねという中で、この無料で使えるマウティックを題材に基本的な MA ツールの触り方を覚えましょうというハンズオンをですね、こちら3ヶ月に1度今でも実施をしております。次回の講座はですね、8月に予定しておりますので、 あのー、ぜひぜひ、ウェ解析地協会の、えー、ドアキーパーの方ですね、まあ、チェックしていただけると最新情報を取得できるかと思います。えー、そして最後のアップデートになります、えー。こちらが直近のアップデートですね。2020年の3月に発行されたプレスリリース。こちらは、えー、オムロン電子部品事業のサイトリニューアルにてキャンペーンスタジオ。 を採用いただいたということを、電、え、通、ー、デ, デジタル様と共にプレスリリースを、えー、発表させていただきました。えー、あのこのですね、えーえー、アクリアがですね、まああのキャン、マウティックの名前からです、ね、変えて、キャンペーンスタジオという形で、えー、販売を開始してからですね、日本でも、えー、徐々に徐々にあのご採用というのを 日本のお客様に対してさせていただいているんですけども、プレスリリースとして出たというのがですね、まあ、こちらポイントになります。えー、ということでですね、あのアップデート、簡単にまとめさせていただきました。まあ、引き続きですね、あの、まあ、マウティック自体のアップデート、ルースさんから行っていただきますので、そちらぜひぜひご覧くださいませ。ご視聴ありがとうございました。 それでは上野さんにおしすいません、すいません。聞こえますかはい、聞こえます。はい、ありがとうございます。えっと、それではですね、えー、今、絶賛準備中なんですけれども、出来たてほやほやです。えー、っと、<笑>今朝6時に、今朝6時に、えー、っと、 今コピー中です。今朝の、今朝、レイー<笑>ルーさんが、えー、作っていただいたマウティックアップデートの資料を、えー、っと、マウティックアップデートの動画をですね、あの、 ちょっと変35分、54分のセッションだったんですけれども、35分に集約させていただいて、築次翻訳として、えー、とお送りしたいと思います。が、えっ、ー、と、ちょっとお待ちください。えっ、ー、と、 大丈夫ですかねはいじゃあ行きたいと思いまーすじゃあ丸山さんありがとうございましたありがとうございました Okay, hello everybody. Welcome,、はい、Welcome to Mautic Conference w l d w a l 2022. Great to have you joining us here. So I'm go ahead and get started. えー、それではですね、えー、世界中の皆さん、どうも、えー、来ていただいてありがとうございます。マウティックについて、今年どういう結果があったの か, ううたの か, ううのか、そして今後にことについて紹介をします。ま, すまず最初に自己紹介をいたします。ルース・チーズリーと言います。 マウティックのプロジェクトリードとしてアクイアでフルタイムで働いています。もしも何か質問があればですね、ぜひとも E メールしていただければと思います。ソーシャルメディアなど、このスライドは後でですね、シェアしますし、Twitter などいろいろ紹介します。このスライドも後で共有いたします。 もしもですね何かこのセッションに関して質問があればエアミーツご覧いただいている方は Q&A のタブなどで紹介していただければと思います。最後の Q&A のセッションで日本語トラックの場合は紹介をいたします。まず最初、イベントのスポンサー感謝いたしたいと思います。この2社。 ル, ルフェラーとド ロ, ドロップソリッド、このスポンサーの皆さんがいらっしゃるのおかげで、ですねこのイベントが成り立っています。今, 日の今回のマウティックカンファレンスで、ドロップソリッドさんなど、ブース出展されていますので、ぜひとも立ち寄っていただければと思います。あと、マウティックコミュニティ自体のパートナーの皆さんにも感謝をしたいと思います。 これらの会社はですね、マウティックのコミュニティコーダーマ、マウティックコミュニティで、経済的にもサポートしていただいています。今人の提供とかもしていただいております。もしも、この下の mou.tc スラッシュパートナーズ、このページ、このリンクを行っていただければ、より紹介をしています。 えー、とそれではですね、ここ、今日参加していただいている方はいろいろあの新しく参加していただいている方もいらっしゃると思うので、この2021年の、えー、過去の、えー、紹介をしたいと思います。この2021年もすごく、えー、たくさんマウティック、えー、進歩したと思います。まず、コントリビューター、貢献してくれた、えー、人、そして会社を、えーえーえー、タグクラウドにしてみました。これらの人たちはですねあの GitHub に加えてコミュニティの貢献度の大きさによって文字の大きさが変わっています。左側はメンバーの人たち、右側は会社の人たちという方です。どうもありがとうございます。今年、マウティックをより良いものにしてくれてありがとうございます。ではですね、え。ー 各エリアにフォーカスをしてど う, いうどういう進展があったのかっていうのを紹介をしたいと思います。6つのエリア、フォーカスしたエリアをマウティックが決めていてその、もちろんそのビジョンとしては、マウティックをよりより使いやすくなれるようにというビジョンもあります。まず最初は、えー、と機能や フィーチャー特徴、機能の向上についてです。この1年でですねこれぐらいのたくさんの新しい機能、製品がリリースされました。これ、リリースされた新機能のうちの一部なんですけれども、たくさんのマ イ, マイナーリリースやメジャーリリースがあったんですけれども、これらの新機能は、 えー、もちろんコミュニティメンバーからの貢献もあったんですけれども会 社, 会社サポーターの方の、えー、とサポートもあったというのが素晴らしいと思います。皆さんどうもす素 晴, らしい、えー、素晴らしいです。次はですね、えー、使いやすさ次のフォーカスは使いやすさとなります。まだこの使いやすさのエリアについてはまだ詳しく。えー スタートはしていないんですけれども、まず、えー、と UX のスタンダードを、えー、設定しなければいけないというプロジェクトです。マ ウ, マウティックはた使いやすく、そしていろいろなベストプラクティスにのっとった UI の、えー、アクセシビリティなど、えー、あると思います UX、えー。UX のタイガーチームというのがありまして、それにメンバーを、えー 募集してます Slack の TT-UXUI、Slack のチャンネル、もしも興味があれば参加していただければと思います。そして3つ目は安定性あ。3つ目のフォーカスは安定性です。バグのないテストをきちっとする、そういった目的が、ちょっとチャレンジングな内容です。 今、50% のコードが自動テスト化されています。ということは、50% はテストカバレッジがあるんですけれども、残りの 50% はまだテストのカバレッジが、自動テストのカバレッジがないです。えー、もしもあの時間が終わりであればですね、えー、オ, ーオープンソーススライデーとマウティックは決めていて、その金曜日に集 ま, 集まってですね、いろいろタスクを。 やってみまませんかという日があります、えー、開発者の人、えー、会社とか、えー、に聞いてです、ね、あの参加していただければと思います。そして最後はですねあのインストール時に、えー、プリフライトチェック、例えば PHP のバージョンであったとか、そういうのを、えー、データベースのバージョンなどインストール前に、えー、バージョンチェックをする機能をつ追加したりとかしました。 なのアップデートするときに、えー、サポートしないプラグインがあればアップデートをブロックするような、えー、そ, ういそういうことでアップデート時にマウティックが壊れないようにそういった機能も追加して安 定, 性を、えー、安定性を追加するように、えー、しました。 なので、えーその、その一環としてマーケットプレイス、えー、マーケットプレイスの機能を使い、えー、アップそのプラインがアップデートで対応しない場合は、アップデートを止めるような機能も計画していますそ。そして次はサポートのフィールドです。コミュニティを運営している上で、ソフトウェアを運営している上で、サポートはすごく重要になってきます。 サポートのアスペクトはすごく重要になっています。えー、マウティックには素晴らしいボランティアの人たちがコミュニティメンバーとして参加していただきます。フォーラ ム, フォーラムがやっぱり一番いい場所です。検索をして。えー えー、あのあ質問とかを、えー、回答しています。もしも皆さんも、えー、そのフォーラムの、えー、回答など手伝っていただける、えー、ではぜひともよろしくお願いします。あと、えー、フォーラムには多言語のところもあります。ポルトガル語、日本語など多言語にも対応しているので、えー、ぜひともそれらのフォーラムに投稿をお願いします。そうしてもう一つ、今、 えー、エンドユーザー、ドベロッパーのドキュメンテーションの、えーえー、デザインを根本的に直しています、えー。バージョンごとにドキュメントを分けたり、あと翻訳に対応するように今取り組んでいます。英語ができればト t r フェックスと呼ばれる、えー、翻訳サービスを使って各言語に翻訳できるような。えー 本で き, できるようにしています、えー、参加者の人たちもすごく、えー、とエクサイティングなニュースだと反応していてもらってますが、えー、まず、えー、11月12 月, 12月、えー、に な, なればこれらを多言語化プロジェクトスタートするようですのでぜひとも参加していただければと思います。これに関係するんですけれども Google の、えーと サポートによってシーズンオブドックスというプロジェクトで、えー、フェイバーシーズリーさんも6ヶ月、えー、参加してドキュメントを、えー、と向上していくプロジェクトにも参加をしていただきます。また、えー、デベロッパーチームとしても、えー、バグ報告などのレスポンスタイムを向上したり、えー、もっと えー、と開発者の方、参加していただければバグのレスポンスタイムの、えー、向上にも図れるかと思います。あと、えー、マーケティングのチームがです、ね、いろいろブログ投稿で、えー、とマーケティングのストラテジー自体のサポートであるとかそういうこともここ、えー、やってみたいと思っています。マーケティングに興味ある人はマーケティングの方はぜひとも協力していただけはば協力をお願いしますそしてもう一つがスケーリングです。 えー、特に大きな会社、たくさんのコンタクトフォーム、500万、600万ぐらいのコンタクトを持っている、えーえー、会社さん、実はマウティック、それぐらいの大きさになる と,、えー、とスピードの問題があったんですね。えー、悪意はも、えー、特に問題がありましたなぜ悪意はそれぐらいの大きな会社さんとの取引があるからです。今そ、えー、そのたくさんの、えー 努力によって、今は700万、一つのインスタンスに対して700万のコンタクトを扱えるようになりました。そしてもう一つ、パフォーマンスの向上が図られました。例えば、シンフォニーメーラーや PHP8 のバージョン8のサポートなど、詳しくはこの後でも紹介します。あと、もっとマウティックのコア本体をストリームラインするように、今度、この後に詳しく紹介をいたします。 えー、そして、えー、次のより先のマウティックのアーキテクチャについて、えー、デザインを考え直そうというプロジェクトが初期の段階ですが、えー、長, 期長期にわたってのプランを今始めています。どうやってアプローチしていくかそれを今考えているところです。そして最後なんですけれども、最後、一番大切なエリアとなりますコミュニティです。 コミュニティはやはりオープンソースの一番の核となるところだと思います。コミュニティの実はですね、成長もすごく図られています。上がですね、コミュニティメンバーのグラフ、ちょっと 見, 見えづらいかもしれません。下がえーと コントリビューションのグラフとなります。両方とも右肩上がりになっています。新しいメンバーも増えているんですけれども、実は戻ってきてくれているメンバーさんもたくさんいらっしゃいます。 あ, あとあの、実際のオフラインのミーティングやスプリントでも人々が帰ってきているというのを、えー、見ています、えー。例えばですね、えー、今年2020あ去年2021年はです、ね、3つのオフラインイベントをベルギーの ハ, スハセルト、えーと、ベルギーのゲント、えー、ハンガリーのブダペストなどで。えー コミュニティスプリント、マウティック・カンファレンス・ヨーロッパ、マウティック・デベロッパー・デイズなど、えー、開催をいたしました。ではですね、次、えー、それが去年のアップデートなんですけど、こえー、今, 今からどういうことを計画しているのか お, お伝えします3つを。3つのエリアをカバーします。まず、マウティック 5, 5の、えー、新機能。 アップデートのスケジュールなどを紹介しますま。そして、もっと先、マウティックその Go のもっと先はど う,、えー、どう計画しているか、そしてどう、えー、マウティックをサポートしていただけるかというのを紹介します。えー、タイムラインご覧ください。マウティック5はですね9月、あと4か月後にリリースを予定しています。 えー、すごくエキサイティングです。ただいっぱいやることはあります、えー。コードのことだけではありません。テストやマーケティング、ドキュメンテーション、たくさん、えー、総合的にです、ね、メジャーリリースは、えー、たくさんのことをしなければいけません、えー。まず最初の新機能について紹介します。マウティック5はシンフォニーバージョン5で、えー 搭載を予定していますシンフォニーのバージョン 5.4 が、えー、今 LTS ロング g 長期間サポート、えー、ついていてそれが2024年まで、えー、ついているので時間があると思います前回マウティック2からバージョン3に上げたときはですねシンフォニー4から5でただもうシンアップデートでシンフォニー4はもう、えー、とサポート ギ, ギリギリ という感じだったんですけれども、今回は余裕少し余裕のあるアップデートとなりました。すでにシンフォニー6は出ているんですけれども、まだ LTS、ロン長期間サポートのバージョンは出ていない、えー、というのと、残念ながら、そんなに、えー、マーティックプロジェクトとしてリソースがないというのも残念ながらあるので、今回はシンフォニー5、えー、のサポートとに対応とします。 おそらくこの次のメジャーリリースでシンフォニー6のバージョン6のサポートはするようになると思います。ただですね、シンフォニー5のいろいろプロジェクトは進行中なんですけれども、ちょっと遅れてます。今ですね、もう基本的なインプリメンテーションは終わっています。ただ、 レビューやテストが、えー、ちょっとあの、えー、時間ちょっと遅れてます、えー、GitHub にですねあのテストしなければ一周とかあるのでぜひとも参加していただければと思います、えー、あとですね一つ一番、えー、と時間がかかっているのはこのシンフォニー5になってから PHP のテンプレートから TWICK のテンプレートに、えー、コンバートしなければいけないというタスクがあり ちょっとそれが、あのーえー、シンプルでちょっと時間のかかる、つまらないかもしれない仕事なんですけれども、えー、しなければいけません。ですので、ぜひともぜひとも、あのー、ヘルプできる方がいらっしゃいましたらですね、えー、例えばに、金曜日の週に1回、2、3時間でもいいです。じゅえー、スラックの t フンプロダクトページなどにですね来ていただいて、えーと、ヘルプをしていただければと思います。 そしてマウティック5はですね、PHP のバージョン 8.1 をやっとサポートします、えー。PHP のバージョン8のサポートをするというのはすごくたくさんの、えー、タスクが、えー、必要でした。たそれはあのライブラリのディペンデンシーの問題もあったからです。えー、なのですが、マウティック5は、えー、8.1、えー、のサポートをします。マウティック4、ま、に、えー 次は多分 4.4 か 4.3 点、マイナーリリース 4.3.5 になるか分からないんですけれども、それはですね、PHP の 8.0 のサポート、えー、しかし な, いするしない予定です。マイナーリリース、もちろんマイ、マイナーリリースに間に合えば 8.0 のサポートは 4.4 の前のパッチリリースで、えー、取り込まれるかもしれません。 えー、これら、えー、次 数, 数ヶ月で、えー、できる予定です。そしてこれが一番あのエクサイティングなあのことなんですけれども、えー、シンポニーはですね SWIFT メーラーを、えー、停止メンテを停止して、えー、シンポニーメーラーというライブラリーがありますがそれにス イ, スイッチすることにしました。これはですねマーケットターの皆さんにもすごくい い, いい結果になると思います。なぜかというとパフォーマンスの 向上が得らられるからですまず最初に、えー、テストによるとですね、マウティック4に比べて 3.5 倍も早くですね、えー、メッセージを送れると思います。特に、えー、時間に厳しいキャンペーンをしたい場合、えーできはや、いち早くデリバリーできると思います。そしてもう一つ、えー、これら、えー、メモリーも、えー、使用量も少ないですし、えー、容量、 そして、えー、プロセスもシングルプロセスではなく、例えば、えー、テストした時にはですね、32プロセスを同時に立ち上げて、平、えー、行でプロセスをすることがで き, できたということがあります。あと、このシンフォニーメーラーはですね、いろいろあのプロバイダーがあるので、他のサービスへの 結合もすごく簡 単, 簡単になりそうです。そして、マウティック 5.0 でしようと思っている、検討していることを紹介します。まず一つはカレンダーバンドルをマウティックから取り除くかという問題ことを考えています。あまり皆さん使ってないし、パフォーマンス問題もあるし、もしも、えー、とこれに反対、賛成、えー、あれば、ぜひともです、ね、このリンク、マウティックリムーブカレンダーの方ー 言, 言ってください。あと えー、管理画面からのインストール、アップグレードを、えー、やめようかという話もあります。皆さん、えーと、アップデートされているかもしれません。ウェブインターフェース、管理画面からブラウザからアップデートするとき、えーみんな、たくさんの人がアップデートに失敗をしてマウティックを壊してしまうということがあります。えー、もうすでにですね管理画面でのメッセージはですね、あのメえー、と出して、えー、コマンドラインでするようにと。 言っているんですけれども、それらいろいろ計画をしたいなと思っております。多分これをこのコマンドラインだけにするということによって、安定性、アップデートの安定性を図れると思ったりとかもしていますので、ぜひともですねご意見をいただければと思います。あとヘルプもお願いします。 あ と,、えっと、レガシーの e メールランディングページビルダーを、えー、取り除こうとは思っていますが、まだ Grape.js、マウティック4で新しく搭載された JavaScript のライブラリ、Grape.js のビルダーが、えー、あまりそんな、あのえー、と完成 し, しているかとはあの言いづらい状況です。今、このチームには2名ほどしか、えー、参加していません。 で, ともですねあの開発者のヘルプが今必要となっています。Slack のチャンネルグレープ JS-Builder にぜひとも参加していただいて、ですねえ新しい JavaScript のライブラリーのサポートをしていただければと思います。もしも時間がなければ、経済的に寄付をしていただいてサポートーしていただければと思います。ここうすることでえ開発者を雇って、えー プロジェクトを進めることもできます。そう、それではですね、えー、もっと先、ま、今先ほどはすぐ近未来を話したんですけれども、これから先はどう考えているかを紹介をいたします。えー、まず最初に、マウティックの、えー、一番最終的なゴール、私が述べたことなんですけれども、 えー、ビジョンとしてはもう、えー、フル機能搭載そしてスケーラブルなマーケティングオートメーションが、えー、スタンドアローンとしても他の、えー、テクノロジーのスタックと一緒にですね、えー、組織の上で、えー、もう統合的にパーソナライズされたデジタルエクスペリエンスを、えー、デジタルマーケッターとそしてそのお客様に提供できるような えー、とシステムを提供したいと思っています。それにはどうしたらいいのか、3つの、えー、プキープロジェクトをしています。まず1つ目は、マウティックのコアをもう本当に基本的なものだけに削ぎ落として、そしてユーザーに必要な機能はを ピ, ピックアップして搭載していくということ。マウティックはすべ、えー、ての機能をすべての人が 使, う 使, い使いたいわけではありません。必要な もしも不要な機能があれば取り除けるようにするべきです。そしてそれをシンプルにすることで、バグのとかも考えなくてよくなったりとかします。そしてもう一つ、二つ目は、やはりマーケット、マーケターの人にマウティックが MA としてファーストチョイスになるような革新的な機能を搭載をしていきたいと。 マウティック、やはり2番戦時のような、えー、か感じのあるかもしれません。それを取り除 き, 取り除きたいです。そして3つ目は、えー、マウティックを素晴らしい、えー、コミュニティがあるんですけど、それをもっと広めて、えー、よりマウティックを世界中にし、えー、知, ら知らせたいと思っています。まず最初のマウティックコアのス ト, リムストリーミングライン化についてです。1つ目のこのゴールについては、 えー、まずインストール時にはユーザーが欲しいものしかインストールせず、そ, しそういうことでパフォーマンスを向上させ、えー、と不要な複雑なものを、えー、と取り除いてユーザーエクスペリエンスを向上しようということですなの。そしてコアチームはコアチームとしてフォーカスしなければいけないことだけをフォーカスして、残りはプラグインのチームがプラグインをメンテナンスするだけ。 これをすることで、えー、早く、えー、早く開発をすることでもあるし、あとプラグインは実はですね、今のマウティックのコアは、コアのプラグインを1つ削除するだけでも動かなく 壊, 壊れてしまうというような問題もあります。それを取り除いてですね、えー、1つ1つのプラグインが独立して、 動くようにすることで、またそれも、えー、とバグフリーな、えーえー、機能システムになると思っています。それをするために、そのするために何をしなければいけないかという具体的なプランです。まずは1つはコンポーザーの導入です。私もこれをコンポーザーをフルリースコンクリートマウティック4でするためにプッシュしてました。 このコンポーザーの導入をすることでマーケットプレイスを機能をインプリメントすることができました。今はこのどのプラグインを必要かマーケットプレイスから選択しているかということができました。もしもまだ試されていない場合はマーケットプレイスで試してみてください。ドキュメントもあります。 次がディカップリングです。つまり不要な、えー、いろいろな機能を、えー、分離させて、えーえー、ディペンデンシーを、えー な, な, えー、なくす。そうすることで、えー、ユーザーさんは自分の必要な機能だけを簡単に、えー インストールできる初心者のユーザーは機能別に簡単なウィザードみたいなものでセットでインストールできるような機能を追加したり、そして専門家の人はもう機能をハンドピックできるような、これらしたいと、これらの新しい機能はです、ね、来年の初めぐらいから取り組みたいと思っています。 えーまえー、開発だけではなくマーケティング、ドキュメンテーション、それらヘルプ必要になってきます。そして、2つ目、えー、次は、えー、と新機能、イノベーションですねえでこれ。これは本当に私は個人的にも、えー、プッシュしたいと思っています。 マウティックはあもちろん基本的な機能もそうなんですけれども、やはりマウティックとして、えー、マーケッターの人が欲しいと思うような、えー、機能をですね、マーケッターの人にロードマップを示して、そしてそれを示すことでイニシアティブをとり、会社などからも貢献をも いただくコミュニティが先導してプロジェクトを進めていくそういうようなことをしたいと思っています。えー、そなの で, なのでかあと、あとですねあのこ、これらの新機能を追加するために、えー、経済的にも、えー、いろいろな、えー ファンドレイジングの機会を作って、そして人を雇ってプロジェクトをできるような取り組みもしてみたいと思います。と, ということは、それにプラスアルファしてて、何かもっとクリエイティブな、えー、その資金を募るというようなイニシアティブも計画をしたいと思っています。 ということで、ロードマップについてなんですけれども、ロードマップはもうすでに、えー、ウェブサイトに一部、えーえー、公開して、そして定期的に、えー、1, 年ご1年ごとに更新しています。えー、これらを 見, る見て会社ああの、コミュニティに参加している会社の人たちにです、ね、何か。えー 新しい機能を追加しているか、ロードマップに追加するかということも、えー、聞いて い, いたりとかします。また、えー、とコミュニティとして、えー、バジェットの、えー、共有、ファイナンスの共有などを、えー、きちっとしたいと、オープンで公開をしていきたいと、えー、したいと思っています。活動もしています。ファイナンスチャンネル、えー、スラックにありますので、ぜひとも。えー コミュニティのファイナンスに興味があれば言いってください。あと、キャンペーンライブラリ、えー。新しいユーザーさんがですね、どうやってマウティックを使えるか、キャンペーンのライブラリがあると使いやすいと思います。あと、もう一つ、リソースマネジメントの機能についてです。えー、もうすでにですね、あの例えば、 えー、とプロジェクトがあったとしますそのプロジェクトの中にすべてキャン、そのプロジェクトのキャンペーン、E メール、フォーム、アセットをまとめて、えー、管理ができる、そして、えー、レポートも作れる、そういったような機能を、えー、考えています。あともう一つ、アーカイブ、それをまとめていしアーカイブできるような、えー、これら、えーと、来年計画しています。 開発者の方、えー、募集していますぜひともよろしくお願いします。そしてコミュニティの成長についてです。コミュニティの成長のゴールについてなんですけれども、やはり世界中のコミュニティを、えー、が成長してですね、しつつも新しいメンバーを、えー、ウェルカム、常にウェルカムで、えー、サポートするカルチャーを、えー、キープをして、 そしてあの、貢献しやすいような、マウティックに貢献しやすいような環境を育てていきたいと思っています。マウティック、お互いに、えー、大切に思えるような、えー、まず一つはコミュニティ自体の、えー、認知です、ね、を広める。そして、えーさ、貢献に参加するためのリソースを、えー、より良くする。 そして、えー、長期にサポートしている人たちにとっても何か貢献もの長く貢献できるようにするための取り組みをしたいと思います、えー、それでこれらイニシアティブをしておりますまずマウティックを、えー、プロモーションする、えー ぜひともチームがありますので参加してください。あと、コントリビューターエクスペリエンス。えー、このマウティックのカンファレンス、きょ 日, 日のマウティックのファカンファレン今回のセッションがあります。どうやって参加をして、どうやって貢献をスタートできるか説明しています。あと、えー、コミュニティ以外のアウトリーチですね。 例えばこう、誰にマウティックを知りたい、知りたいのえ、伝えたいのか、マーケッターの人、ぜひともです、ね、興味があれば参加していただければと思います。そして最後に、ローカルのコミュニティです。えー、もう最近や、やはりそのオフラインで会うことがだんだんと許されている世の中になってきましたので、ローカルのコミュニティをの活動をですね、 カンファレンスイベント、現地でのイベント、ミートアップを増やしたいと思っています。ローカルミートアップをえと始めたいという方、手伝いますので、ぜひとも声をかけてください。マウティックというのは、我々のものです。皆さんができること、え。ー マウマウ皆さんの助けがないとマウティックは成功 し, しないです。まず一つ目、マウティックのプロモーションです。どうやったら、マえー、ど, うどういう助けをしていただけるか。マウティックのミートアップ、えー、地元でマウティックのミートアップスタートしてみてください。えー、やはりローカル で, です、ね、マウティックを、えー、知らせる。そして えー、そのオーガナイズすることによって自分自身もマウティックの知識を広めることができます、えー。あなたがしていただくことは本当に場所を見つけるだけです。ミートアップドットコムのアカウントも差し上げます。あもしくは、マウティックをいろいろなイベントで話してみてください。あと、もしも可能であればケーススタディ、事例紹介のマウティックピッチデックというのがあるので、 マーケティングチームにもしもよろしければ、えー、事例紹介、えーえー、紹介できるような素晴らしい事例紹介してください。えー、で、もう本当にマウティックで何を素晴らしい経験をしたことを共有してください、われわれと。あと、マウティックについてのブログやチュートリアル、えー、ベストプラクシーガイドなど、ぜひともいろいろな、えー、ものを書いて、えー、いただければと思います。 どうやったらマウティック自身に貢献できるのか、えー、紹介します。オープンソースフライデー、これ今まで日、あのー、今何回も紹介していますが、毎週金曜日、一日中、えー、タイムゾーン関係なしにオープンソースフライデーというものをやっています。もしもですね、あのー、上司とか、えー、いらっしゃれば、自分が上司であれば部下にですねオープンソースフライデーに参加するように言ってください。 もっとマウティックに貢献をしたい、それを も, もっとマウティックに貢献したいと思えばタイガーチームと呼ばれるエリアにフォーカスしていろいろ新機能を追加しようというチームがあります。それらにも参加してください。えー、もしもさい最後にもしも可能では 1, 1週間のうち1時間、2時間カレンダーでマウティックに貢献するような時間を決めて、えー 追加してく追えー、貢献してくれませんか私もあの忙しいんですけれども、えー、その時間を作、えー、って、カレンダーに作って貢献をしたりと思います。これらがですね、えー、JIRA にあったあの、いろいろブレインストームしたあの貢献の仕方を、えー、クラウドタグにしたものなんですけれども、いろいろなことで貢献できますと。 そして、もしもマウティックのサポート、えー、人的、時間的なサポートが、えー、ないという方はですね、経済的にサポートもしていただけることもあります。例えば、定額月に定額で金銭的にサ ブ, サブスクのような形で、オープンコレクティブや GitHub スポンサーズなどを通じてサポートしていただけます。 あと、プロジェクトやあのイニシアティブやバグフィックスに関して、えー、スポンサーになっていただく。あと、イベントのスポンサーや、えー、その、えー、イベントの主催する、話す、こういうことも、えー、重要、になっこういうこともできます。 まあえー、オンライン、まあ、今回もオンラインの、えー、イベントをするときにちょっとた大変だったんですけれども、ただ、えー、オンラインで開催することによってビザの問題、トラベルの問題しなくてよ か, よかったこともあるので、えー、こういうことを、えー、や, やっていきたいと思いますと。えー、最後にですね、マウティック5、えー、すぐにもうすぐ、えー、来ますと。えー、これらの、えー、イニシアティブ2022年。 から3年はこの6つのイニシアティブをしていますと、ぜひともこれら興味があるところに参加していただければと思います。えー、ということで、えー、と私の、えー、何か質問があればですね、ぜひとも Q&A とか、えー、いろいろ参加、えー、言ってくれればと思います。ということで、マウティックアップデート以上となります。ありがとうございました。はい。 ということで、以上、マウティックアップデートをお送りいたしました。<笑>拙い同時通訳となりましたけれども、以上となります。それでは遅れましたが、次のセッションに移りたいと思います。ありがとうございます。